私はえっ、ー、とあゆと申します茨城県中心で活動させていただいております今日は上級、えー、インさんでライブということですごく楽しみに来ました今日の一日楽しんでいてくださいそれでは1曲目は自衛隊の方に向けた応援歌ですレンジャー 「その手」 you <laughs>